こんにちは葵です今日はとってもふんわり柔らかい鶏のつくね煮のレシピをご紹介します鶏ひき肉の中に人参と玉ねぎもお肉の半分以上入れますので野菜もたっぷり取ることができますだし汁を使って煮込みますのでとっても優しい味でさらにつくねがふんわりと仕上がってとっても美味しいです保育園でも大人気のこのレシピそれでは早速作っていきましょう いの給食室今日は鶏ひき肉に玉ねぎと人参のみじん切りを入れていきますなのでフードプロセッサー100均のねダイソーのプロセッサーでみじん切りにしていきますのでざっくりと切っていきましょうと玉ねぎは芯を取って。 ないので一緒に回しちゃいますと回るはず<笑>大丈夫なはずこの量ならよいしょ待ってどうしよう終わんなくなっちゃった行きます行<笑>きますって<笑>別に掛け声いらないよ<笑>こんな感じで回っております 肉団子に混ぜ込む形なのでちょっと細かめの方が馴染んで美味しくなります結構量はたくさんですねお肉の量に比べてお野菜たくさん入れていきます次しょう汁を作りますので生姜をすりおろしていきましょう汁だけ使うので皮ごとをすりおろして大丈夫です 生姜汁ちょっとしか使わないのでしょうがのチューブとかでのご家庭で作るときは代用してもう大丈夫ですうん食欲をそそる匂い美味しそうな匂いしょうがすりおいをたら器にキッチンペーパーをひいてここにしょうがをのせていきますそしたらこれごと持ち上げてぎゅっと絞ってしょうが汁を作っていきましょうよいしょ それでは肉団子の生地を作っていきましょう鶏ひき肉に先ほどのみじん切りにした玉ねぎと人参を入れますたっぷりパン粉入れていきますパン粉とそれから片栗粉です片栗粉それから溶き卵を入れていきましょう 入れていきます。保育園では殻が入らないようにザルでこしながら入れるんですけど、他の動画でも説明しているのでそちらを参考にしてください。それからここに少し味をつけておきます。お塩とま後でだし、汁と醤油と砂糖で煮るので少しだけで大丈夫です。と、胡椒一振り先ほど絞った生姜汁も加えていきます。そしたらこれはよく練りましょう。全部を合わせていきます。 なんかこういう手でこうやって混ぜるの楽しいんですよね私今日はこのあと肉団子をしっかりと煮込みますのでこの時点で玉ねぎと人参は炒めたりしておかなくて大丈夫です今日の肉団子はハンバーグの生地よりも少し柔らかめになりますこれをスプーンですくっていくのでちょっと柔らかい方がね取りやすいんでちょっとゆるいぐらいで大丈夫です肉団子煮込んでいきましょうまずお鍋にだし汁を加えます だし、汁の取り方は別動画で説明をしてますので、概要欄のリンクにその動画を貼っておきますので、そちらを参考にしてください。そしたらここに味をつけていきます。お醤油加えます。お醤油とそれからお砂糖です。甘辛く煮込みます。甘辛く甘じょっぱく煮込みます。そしたら加熱して煮汁を温めていきましょう。 沸騰してきたのでここに肉団子を入れていくんですが肉団子を作るコツがありますちょっと見やすい位置に移動して肉団子は手で丸めるとすごく時間がかかりますので左手で人差し指と親指の間からむにゅっと<笑>肉団子を出 し, 出しますそしたらスプーンでここの下をギュッと取るとお団子ができますのでこれをポンポンポンポンお鍋に。 入れて煮込んでいきましょう保育園だと少し大きめに作って12歳児のお子様は後で提供する時にカットして提供してました細かく作ると多分何回もこれを作んなきゃいけなくて大変なので大きく作って切るっていう方が効率いいと思いますでちょっと入れたら温度下がるんで時々温度を上げてまた入れていきましょう あの私今ちょっと動画用で<笑>こう上に入れてますけど皆さんはこう横に並べて横に入れる方うがの楽なので<笑>右からあ左から右へ入れていってください最後の方はむにゅって出すのができないのであの手とかスプーンで丸めて入れていきますよし そしたらこれはあの下の方だけしっかり煮汁がついている状態なので時々こうしっかり固まってきたら返しますつくねを美味しそう<笑>というか美味しいんですよねこれ<笑>私も大好きだから初めて食べた時の美味しさ本当衝撃的でした人参と玉ねぎにも火を通して柔らかく仕上げたいのでこのまま15分以上煮込んでいきましょう もう食べたい<笑>味見したくてしょうがないよ今煮込んで7分ぐらい経ったんですけど最初のうちは少し強めの火でだいたい中火ぐらいで煮込んでも大丈夫なんですけどだんだん78分してくると煮汁が少なくなってきますので弱火にしてさらに78分煮込んでいきましょう 今、煮込み始めてから15分経ちました美味しそう<笑>しっかり色もついてそしたら火を止めましょうで時間がある時は肉団子が冷めていく間にもさらに味が染み込みますのでこのままお鍋のまま粗熱を取るのがおすすめですうん美味しそう12歳児のお子様はこれだと少し大きいので提供する時に半分か3等分ぐらいの大きさにカットして提供しましょういの給食室 給食給食嬉しいな何でも食べましょよく噛んでみんなそろってご挨拶それでは皆さんご一緒にいただきますいい匂いこの香りをみなさんに届けたいぐらいすっごくいい匂いだしと消化のいただきますふわふわだうん 柔らか歯茎で噛めます<笑>うまく伝えたいんだけどなんて言ったらいいだろうそれぐらい柔らかいこのだし汁の香りとあと生姜汁の香りがこうじわっと口の中で広がって本当にすっごいそれがねこう食欲をそする味になってます肉団子もすごく柔らかくふわっと仕上がってますので何本ペロリって食べられちゃうぐらい歯茎で噛めるくらい柔らかいです。 野菜は本当にたくさん入れてるんですけどだし汁使って煮込んでいるので野菜のえぐみとかこう独特な辛みとかが抜けてすごく食べやすくなってます保育園でも本当に大人気でみんなすごくよく食べてくれるメニューなのでぜひ作ってあの皆さんの様子をコメントで教えてくださいもう本当にこのだし汁ごとごくごく飲みたいくらい美味しい